じゃあ始めます。始めますでと最初にもろもろ説明するんですけどもあのパソコンをまずは使わないのであのこうこっち側をこっち側見る感じにしてもらえますか、はい、で今回から、えっと、資料をちょっと刷新しましたのであの初めての方も 2回目以降の方も、えー、のちゃんと聞いてください。<笑>で、えー、と席どうなってるかっていうとですねあの今日ビギナーかサポーターかで大体登録してもらってると思うんですけれども、えー、とビギナーの隣に必ずサポーターの人がいるような席になってます。なのののでビギナー人人は右か左にいる人の 多分どっちかにしか1人いないはずなんですけど、の人は。えっ、ー、とサポーターです。でサポーターの人にこういろいろ相談しながら、今日やっていけるような形になるので。あの。頼もしい人が隣にいるはずなので。あの、その人がサポーターです。でサポーターの人は隣に一人か二人いるはずなんですけれども。あの、どっちもビギナーなはずです。で、なので、あの二人隣にいる人は、こう。二人の方。 どどれどれみたいな感じで見たりとかして進めることになります で, 後でディスプレイが支給されますでそれの使い方は支給されたタイミングでなんかこう説明するのでまあどいつかのタイミングでディスプレイ来るなぐらいで今はいいですっていうフォーメーションになってますなのでこう始まる前にいろいろじゃああそこう色々ジャスコ座ってくださいとかやってたのはこういうふうにしたかったからです。でこういうふうになってるのはあのサポートしやすいようにするためですねあのなんか ビギナーとビギナーくっついててサポート離れてみたいとなかなかやりづらいのでこうなってます。で活用してくださいで最初にあのアイスブレイクしとこうと思いますっていうのはあの今日そのいろいろわからないこととかビギナーの人あると思うんですけどもそういうのをせっかく近くにサポートしてくれる人がいるのでぜひ活用して 行ってもらいたいなと思うんですねで。それをよりよく活用できるためにアイスブレイクをしておきます。で、目的は何かっていうと、喋る練習です。あのまだ今日一言も喋ってない人多分いると思うんですけども、あの一回喋っとくと二言目以降話しやすくなるらしいので、まず一言二言なんか声を出す練習をしてもらいます。なので今の時間でやるのは声を出すのが 大事で内容はあんまり大事じゃないですが、あの何話すかみたいなのがでこう考えて何も話せたくなると意味がないので、あの皆さん絶対話せる話題を用意しておきました。で、何かっていうと何でここに来たのって話です。あの何かしら？行こうっていう気持ちあったので、こうボタンポチッとして実際ここ来てると思うので、それを話してもらえばいいです。 でさっきも言った通り内容別にどうでもいいのであの喋る練習なので喋ってください。でやり方ですけどもあの今もうここだけ3人ですけどあと大体5人いるのであの1人ずつ「僕は何でここに来ました」っていうのを言ってください。喋る練習なので喋ってくださいいいですかであの誰からでも別にいいんですけどじゃあこっからスタートでこうでこっからスタートでこうでそっからスタートでこう。 でまあ、3人なんでこう順番にでじゃあ5分10分くらいであのしゃべる練習してくださいどうぞ。<笑>